3年かたった3年でここまで復興できたとはあなた方にも深く感謝しているミスターライトニングボルト礼には及びません首相あと3分で到着よここで奴らを止めないと国際社会へのさらなる悪影響が懸念される わかっているテロリストに容赦はしない PMS シーズと呼んでください首相我々マベリック社は警備が修行部ですからコートに何事だサイボーグの襲撃です社長所属は イグジフが反応します十二時方向にも敵です来年了解首相を頼む待っていたぞジャック・ザ・リッパーリベリア内戦で伝説となった白人少年劇殺戮の天才リコ主義絶望憎悪復讐品 そうしたミーミーもする憎しみにさらされ続ければ自らもまた人を憎むようになる違う俺の剣は殺人剣だ ずっと心のどっかで迷っていた認めたくはなかった心の奥で俺は戦場を求めていたなぜ太鼓から戦乱は絶えんすべて秘密結社の陰謀だとでもいいな戦乱は人間の本質だ奴らは。 自らの判断で契約したお前とは違う人は皆違う今さらサイボーグを切るのはためらうのかお前は一冊多少の活人権を是としたのではないのか貴様の活人権とやらも所詮は無理だ。人を生かす剣とは心地よいお題目だったろう失望したわザ・ジャックザ・リッパ。 見えた。お前の剣は快楽を恐れている。教えてやる。真の答えは人間が無人機で残虐だからな。私にかまわす。この男は。わかったが。勝人間じゃ俺には勝てん。終わりだ。おしろ。待てよ。 お前の話で目が覚めたジャックに戻ろ どうだ、ジャックここなら商品に気兼ねせず遊べるだろうゲーム開始だギネスセウエイアディオスアミゴスうん Мами!